えー、とこちらはですね、えー、とボルカのヌベースになっていますと。でこちらはも名前の通りそのベースのシンセなんですけども割とこの持続音がでそのパッドにするといい感じになってて好きなんですよこれそう。こんな感じですね。なので割とこのシンセパッドっぽいような の使い方をすることが多いいいででです。す。ここの曲でもそのシンセパッドみたいな感じであの使っています、まあ、これもですねキックとかスネアとかと同じように、まあ、マイクプリアンプをこう通してでえっ、ー、とコンプを通してまあこれもあのアタックとリリースの調整しろよって話なんですけどこれ多分ね忘れてますねまあいいんじゃないですかねえっ、ー、とまあちょっと楽しむところのポイントなので今回忘れてましたと。 で最終的にはこのタスカムのところにこ入れて、えー、とサンプリングをして使うというふうにしました、まあ、ちょっと反省としてはあの思いっきりミディとかめんどくさがってつながずにやってたんですけども、まあ、ちょっとこれちゃんとつないでやっぱりこう普通に手引きしてこう長さの調整とかすればよかったなっていうふうに思いましたはい以上ですえー、っとですね音源の方も Spotify と Apple Music などからえっと発売しております